給食のコロッケはお野菜をたっぷり入れるから甘くて美味しい上にビタミンもたくさん取れますよコロッケってちょっと作るの大変なイメージがありますが今回は大量調理で培った時短テクニックもご紹介しちゃいます アオイの給食室コロッケを早く種を冷やすってことが大事なので先に具材を作っていきます今日も野菜たっぷりですお肉がこの量に対して人参と玉ねぎがねほぼ倍ですね<笑>みじん切りにしていきますで今日はねもう皮を剥いてある状態です本日もお助けアイテム100均の野菜カッターを使っていきます 電動のねカッター使おうか迷ったんですけど洗いやすい方がいいという気持ちが勝ってしまって<笑>ダイソーのカッターになりました玉ねぎもみじん切りにしていきます今日は目にしませんように<笑>いやーでもみじん切りだからな目が痛くなりそうだ今日も。 ニンジンと玉ねぎは一緒に炒めますので、少しねプロセッサーに人参残っていても大丈夫です。ああもうこれダメだ。痛くなりそう。もうアウトですね今日も<笑>泣いてます。<笑>ちょっと泣きすぎじゃないこれ。これ今日のやつ痛すぎる。ちょっと正常じゃないぐらい泣いてんだけど。笑, 笑いが止まんない。ああ目が痛い。 ちょっと、ね、目が赤ないんで一旦休憩します<笑>今切った具材を炒めていきます軽く油をひいておきます最初は中火でまず人参と玉ねぎから炒めていきます最初ねすごいこんなにどっさりありますけど炒めてくるとだんだんしんなりしてかさが減ってきますので。 このかさが三分の1から二分の一くらいになるまで炒めていきます野菜の水分が減ってくると焦げやすくなってきますので少し火を弱めてさらに炒めていきます時間だとだいたい炒め始めてから五分後ぐらいになります 今火を弱めてからさらに5分くらい炒めてますテンプレで、ね、10分くらい炒めてましたで野菜の水分もねしっかりと飛んでかさが3分の1から2分の1くらいまで減ったらここに豚ひき肉を加えていきますそしたらここに塩を加えて味をつけていきます あとしっかりとじゃがいもの生地にも混ぜていくのでここにつける下味はちょっとだけね濃いめになりますお塩を加えて12分程度混ぜてなじませたらここで火を止めますそしたらねこの具材はとにかく冷やすのが大事なのでフライパンに入れたままだと冷えにくいのでこういったバットに流してしっかりと冷ましておきます。 こんな感じでバットに広げてしばらく粗熱を取っておきましょう大量調理のお助けアイテムを今日は使っていきますこちらザガマッシュマッシュポテトフレークになります メーカーはね何でも大丈夫なんですけどこんな感じでポテトフレークにじゃがいもをねそのまま使って潰していただいても大丈夫なんですけれども大量調理の場合はなかなかね工程数が多くなって間に合わないのでこういったマッシュポテトを使ってコロッケを作っていきます そしたらここにスキムミルクを入れていきます牛乳でもいいんですけれども、まあ、スキムミルクの方がタンパク質とカルシウムが豊富なのでスキムミルクで栄養価を上げていきますそしたらこれを先に混ぜておきましょうそしたらここに熱湯を入れていきます で素早く混ぜていきましょう今日うにと玉ねぎをたくさん使って具材がねかなり多めになってますのでポテトフレークはこんな感じでちょっとね固めに仕上げておきます両方の粗熱が取れたので混ぜ合わせていきましょう 全体がしっかりと混ざったらこれを成形していきますマッシュポテト使っている分こうやって丸めている時にこういうふうにね丸めが入りやすいと思うんですね。もしそうなったらちょっとこうギュッと押さえながらもう一回丸めると。 こういうふういふに割れ目がね綺麗になくなりますので割れ目が入っちゃうなと思ったら一旦ねぎゅっと生地を押さえてください成形したコロッケの種に衣をつけていきましょう今日はね卵なしで作ります小麦粉にお水を混ぜていきます つけていき ま, すまずね小麦粉と水合わせたところに種を落としてでこの時にパン粉がこう均一につくようにしっかりとこの小麦粉と水のバッター液をつけていきます。 で今日はね、衣をつけるとこんな感じです概要欄に書いてある作りやすい分量で作ってるんですけれどもこの分量だとちょうどね玉ねぎと人参が1個ずつ使い切れる量なのでちょっと多めの量にしていますそしたら油をたっぷりと入れていきますコロッケの中身はあの全てね火が通ってるものなのでご家庭でやる場合はね揚げ焼きでやっていただいても大丈夫です揚げ物をやるののは大変だと思いますので、 今日は、ね、表面だけが上がれば大丈夫ですので180度のちょっといつもよりも温度高めで揚げます180度の測り方です菜箸を入れていただいて一呼吸置かずにすぐ泡が上に上がってくるようでしたらこれで揚げていきます 入れた後にすぐ触ると爆発する原因になりますので触らずに待ちます。 給食給うれしいな何でも食べましょうよく噛んでそれでは皆さんご一緒にいただきます本来のじゃがいもを使ったこう食感があるポテトコロッケもとても美味しいですけれどもこういうね時間がない時に。 マッシュポテトを使うととっても早く簡単に作ることができますのでぜひ参考にしてみてくださいこのコロッケ美味しそう作りたいと思ってくださった方はウェブサイトにも分量を分かりやすく掲載してますので概要欄のリンクからチェックしてみてくださいこのチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてくださいこのボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすること